皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月31日、ウェルカムギフトバージョン6こんにちはキャンペーンの受け取りが本日で終了でした。それと同時に、今月の DQ10 ショップ店員さんもお帰りになるようです。ショップ店員のお帰りを告知するドラキーマさんは、初めて見た気がします。前回も告知していたんですかね。よく覚えていません。 現物が出るまで維持でも続けます。今日の新限界諸侯も破片でした。これで破片三十三個、現物ゼロ個です。つまり破片が十個集まったので、ミーネさんで復元して、リーネさんで合成します。なんとなくそうなるんじゃないかなと思ってました。各弱体系体制プラス二十五パーセントしかつかない現象が発生してしまいました。